ペットボトボル、おーおー出てきちゃったねどうですかこのリアリティーマグマ感ありマグマる火山の噴火モデルをこれから作ります、はい、理科教育ニュースっていうので1月号で監修はしたんだけどそれ実際に作ってみようかなと思うのではいじゃあね早速なんだけどこれペットボトルのちょっと小さい方ねここに最初に石膏とねこれ重曹 分かってんのね、うん。実はこれ割合決まってるんだけど、それはないしょはい。企業秘密。石膏と。水素。水素まあ炭酸水素ナトリウムですね。でこのね、紙、紙でこう筒にしとくとね、結構楽にこういうの。お結構これ入れんの苦労するんだよね。あの美白法師とかさ。美白法すごい、ざクざく入ってきますね。そうそうそう、これ結構いいんだよね。 余った紙でこうセル、うん、テープで留めておくとねでこれあの最初に混ぜてから入れなくて も, もう 入, れ入れた時にもすでにこう混ざってくれるからこれ非常になかなか優れもんです い, いです、ねね、でこの状態でえー、っ と,、えー、っとこれがね山の本体になるんだけどそのうちどういうふうにやるか大体ことは分かってないんですけどこれをねいきなりこう粘土で固めちゃうとすごい粘土の量がいるやでぱね。 アルミホイルとどっちが高いかって話もあるんだけどああね。<笑>でもアルミホイルも結構使うは使うんだけど結構ね。あのなんか使うでしょ。ええまあでもね<笑>最最小限の量、ね。ああすごい。<笑>いや い, <笑>いやいやいや大丈夫大丈夫。丈夫<笑>うん、これ、ね、これでもね後でねこう 抜, 抜けて。 て, てきたます、うんうん、いい 沼, <笑>沼津のですね。うん 強制がついてこのモテるんよね。そうそうそ次、次もなかなかあれなんだよ。はい、これもね。粘土です。粘土だ。そうそうそう。粘土もね、一個で結構ねあー、結構できるんですよ。なるほどこれ一個で。でも急激に山感が出てきた。あの粘土一個でここでまあ、できちゃうのね。 すごいすごいですよ。だからこれアルミホイル使うとこれだけで結構アルミホイルだいぶ犠牲になってますけど、ね、<笑>そけどそでもまあ元の方がね<笑>あのこれはもうあの粘土だけでやったら結構なるようになっちゃうねでこれ鱗みたいにして丁寧、ね、じゃなくてもほらいかにもや山感があるじゃないそうですねそういうごつごつ感ねちょっとあのな ん, かなんだっけクラゲみたいだけどさその。 えっと工作用紙はいはい、はい、半分切ってね、はい、でこうテープでこう止めて器にしてあるのね、はい、でここにこんな風に置いちゃうねえ、はい、後でこれこぼれないようにまあこぼれることもあるんだけど、はい、ね、うん、でこれだけじゃつまんないので色をつけたよねおじゃあこの後3色用意したんだけどねえねえ、うん、ね<笑>なんか楽しいよねこういうのね子供は大喜びでやります ね, ね アートって感じがするな。いいね、まあアート、色<笑>塗るって意外とないですか。<笑>ないよね。ね、これ完璧に塗らなくてもそれらしく、はい、ね、なんか石膏にね青いでしょ、青い裾装をつけてあげると。 ね、日本一の山に見えるんだよ。でもさ、<笑>あの日本一の山が噴火するなんていうのはさ、ちょっ と, ちょっと縁起が、ね。縁起でもな、ねはい地元だしさ、ちょっとさ。どこからクレームがつくか分かんないからさ。とある山ですよ。とある山ですわったんだっけあれえ す, 山成長するえ あ, れあれはエベリストか。 計測の誤差ってことか な,、はい こ, んな感じね、でこれだけだとちょっと雑あまりにも雑すぎるので、ね、ちょっとこの下の方はあ町、えー、緑色、ね、森か。っっっっていう ね, ねるわけ急になんか山っぽくなった、ねね、でち ょ, っ と,、ね、ちょっとあの 映像的映像っていうかねちょっと雑に見えるかもしれないけどこのぐらいの短い時間でできるよっていうことね、はい、もう一つね赤はあるんだけど、はい、これはえさっきさこの中に、えっとね、重, そうそう重曹と石膏入れたよね、はい、これドロドロしてる実はこれ PVA で、ね、す、えー、それをあるあの比率で水でこう薄めてあるんだけどどのぐらい の, その薄め方かはちょっと内緒、はい、あれこれそうだね え、これれ直接入れてもよかった、ね、これちょっと無駄になっちゃったけどねどうせだったら色をつけた方がいいでしょって溶岩っぽくてなるほどでで、ね、そうですね仕上げ、ね、何やるかわかるよねね、火山が噴火するみたいにドロドロドロってなるんですけどえっとこの PVA のりを入れるとドロドロ感が で, できるのね、うん、このままま反応させてしまうとああの 泡が出ることは出るんだけどそのまま流れちゃうことがあるね。これ、はい、結構ノリが大事、ね、ちょっと入れてみるね。だだだだだだ だ, だ。すぐにはね噴火しません。すぐに噴火しないんですけどね。ちょこっとここでこ ち, こ, ちこちょこちょこちょこちょってこう。あとでねあの乾い乾いてからもう一回ねペットボトル。おお出てきちゃったね。どうですかこのリアリティ。ああ粘りがすごいですね。 ですよねうん、ちょうどねあのなんか海苔のの苔とこの水の配分をコントロールするといい感じなので ね, ねでペットボトルって口がほらさ ば, ばまってるからちょうどこれがいい感じね あ, あれがこうあまりこう広すぎるとあのここまでこう広がっちゃうのでっていうねこんな感じですかね。 えっと、本当はね、えっと、もうちょっと余裕があったらトーチバーナーで周りの絵の具を乾かしてからやろうかなと思ったその前に噴火しちゃったの で, で, でこのまま終わってもいいんだけどこのままね、えっと、反応がこうやって収まった後放置しておくと次の日には結構乾くんですよ。うん、次の日っていうかね乾いてそ の, その噴火モデルそのものがその教材としてね使えるんですよね。 回したりこう観察したりできるので今ちょっとまだね柔らかいから触れないんだけども落ち着いてくるのでね、ねちょっとこれで様子見てね一回ちょっと止めてもらってこうで様子見るといいですなんかプクプク呼吸してるみたいであ今止まっちゃったかな止まる、うん、ちょっと刺激してみるねもうでも大概反応終わってるとは思うんだけど この後ね、これがだーっと少しこう流れてくるので、山の形が見えるようになります。はい、じゃあ一応これで。明日まで待ちます。明日っていうかもうちょっと時間を置くと、少しこう落ち着いてくる感じ。はい、火山の噴火モデル工作実験でありました。はい、はい、短い時間でできたってことね。はい、かなり。そうですね。かなり短かったでしょめちゃくちゃ。ちょっとホほル使いすぎちゃったかも。<笑>結構コンパクトな時間でね。はい。 簡単にできます。これなんかひびが割れてる感じでいいでしょう。そっち見えるここひびっていうの。マグマ感ありまする発泡してる感じがするよね。うん、実際発泡なんだけど、ねはい。結構楽しめる教材じゃないかなって思ったりするんです。あ、は、と、い、で固まるんでねほらほら。うん。固まる。固まるんでね、はい。展示もできるってこと。はい。じゃあ、そうです。はい。ありがとう。